ただいまジャカルタの空港なんですが先ほどですね w h a t s プ p で「陽性」っていうのが届きまして ANA のカウンターに行ったら「今さっき陽性っていうのが届いた」って言ったらあのなんか登録してくれて「ここに電話してくれたらいつでもチケット買えるよ」 いいう感じの紙をもらままししたたククリニックに来おはようございます。 1時40分なんですが、ちょっとね、日焼けしたからだと思うんだけど、熱っぽいんです、やばいです。果たしてあの PCR はネガティブなんでしょうかね。6時ごろに結果が出るそうです。その時はジャカルタの空港にいます、ね。無事、チェックインできた、大丈夫です。これ何だろう、コピー、コーヒーか。 えー、ラ, プ ア, ラプアンバージョの空港に着きました<咳>ちょっと散策しす17分降りてきましたどっかであの抗原検査やってないか な, なんか超不安なんですけどたけのこ診療所です なんと検査四時までで終わりだそうです。前の病院が出てるところてます。えー、ここは病院なのか。ちょっと行ってみよう、入ってみようと思います。もう。零時。二十分ですね。えー、まさかの。コロナ陽性で。 遅刻できまませんホテル に, 換気になりました多分あの随分前からもうこっち来た時からですねちょっと喉痛いなとかっていうような状況があったのでおそらく日本で感染して陽性のままインドネシアに来たんじゃないかと思いますいつが回復期間なのかなんか10日インドネシアでは10日って言われてるんですけれどもえっ、ー、ともう 6日経ってるんで、えー、と4日ぐらいで帰れるんじゃないかとでちょっと検査を明日は多分無理だと思うんで明後日検査して、えー、陰性が取れたら日本に帰りますで ANA に関してはですねあのー、今登録したからここに電話してくれたら飛行機は大丈夫だと言ってもらいました助かりますただ30万ルピアしかないんですね 日本円にすると3000円ぐらいなんで、えー、検査を受けられるお金がありません。<笑>もう一回引き出さないとダメだと思います。8月9日火曜日ですね。えー、隔離まだ隔離中です。あの溜め込んだいたカップラーメンですね。これをいただきます。本来今日から仕事だったんですが、えー、今 ジャカルタのホテルで隔離中です結構結構隔離も緩くて今外の喫煙所でタバコを吸いに来てますすることなくてもっと暇です一応予定では土曜日か日曜日頃には帰れるんじゃないかなと今日まだ火曜日なんですね昨日のホテルよりは明るいんで いいいいいいんじゃないかなかと思まますすすおっフフファァ<笑>ァルルルマママスト ア, キミアファルマっていうううにあるそうではようございます、えー、今日はですね今は8月10日水曜日。 こちらの時間で8時半なんですけれども、えーえー、ジャカルタのホテルにずっと滞在してます今日この後ですね抗原検査をちょっと受けに行きます食事はこんな感じと、えー、とにかく熱を下げるために水分をたくさん取るっていうこれだけですちょっと抗原検査を受けに行って OK だったら ANA に電話して 飛行機取り直しっていう感じになりまますす病院きました多分ここですないやアウトサイブトードライブー。ドライブ えー、裏側のドライブスルー場所です全然なんか英語通じない感じですねあここだ、えー、テスティングドライブスルーノンドライブスルーキャッシュレスペイメントオンディー What?Your e m a i l y e s n u m b e r p o n 登録してます1万 1万があのー、追加だそうですキャッシュレスですね、えー、いいメールで来るそうです PCR じゃなくて抗原検査をしてきました日本の証明書って1万100円余分にかかるとか安いですね、えー、バーガーキングでワッパーを頼みました さっき3時に病院から電話があって、なんかまた来てくれって言うんですよ。なんか不吉な予感はするんですけど、なんかトラブルって言ってました、ね。なんか心配なのは、このままあの陽性の状態で出歩いてたんで、病院に行ったら逮捕されちゃうんじゃないかっていう、ちょっと心配がありますけど。でも PCR とかって言ってたからな。 電話でそうそうリーとかって言ってたんで謝ってるんでまさかあの演技じゃないでしょうねれでねおびき寄せるとかっていうちょっと本当心配なんですけど、ねえー、再び病院に来ましたはいテスト get the result なんか。んトたいな。えー、なよくわわかんないけど PCR テストが終わりました PCR テストだと陽性が出る可能性があるんだよな、まずいな、えー、っと、これ探して、アンチジェンテスト、どっかでやらないと帰れないかもしれない、で今日が水曜日なんで、木金であの結果が出ないとですね、ANA の予約ができないんですね、土曜日は。やばいです。 今日は8月11日木曜日まず今日したことは6時頃から起きてるんですねクリニック の, あの抗原検査の予約を取りましたで、えー、ANA のオフィスが明日までしか空いてないんで一応飛行機の予約を先走って取ってるんですけど結構ね空きがお盆な時期になってるんで空きがなくて 今、キャンセル待ちが15日月曜日の836便成田行き朝の6時20分。これが比較的あの空席が多いんでキャンセル待ちになるんじゃないかっていうことで予約を抑えてもらってます。ただ、乗れるかどうか分かりません。で、15日なんで、ということは。 今日採取してもダメですねねこれね15日だから金曜日の6時20分からなんで、えー、今日病院に行ってもダメなんでなんかしてます<笑>症状は全然問題ないです1時半です昼ご飯を食べてすることがないんで、まあ、ホテルに帰ってダイビングのログを書いたり使ったお金の集計を しようかかなとかってて考えてます観光地とかに行く計画もあるんだけど外暑いし疲れるし精神的に結構疲れてますんでホテルでゆっくりしてようと思います、えー、もうだいぶ参ってきてちょっとかなり元気がないですで今からちょっと薬局に行って花洗い液を買ってこようかなと思います で、ちょっと一回ホテル戻って鼻を洗ってから、えー、っと日系のクリニックに、えー、抗原検査を受けに行きますで今日陰性でないとかなりやばくてもう両自レターの世界になるんだけど両自レター、今日金曜日なんで土日休みなんで月曜日とかには帰れなくなります。それどううなるでしょ ちょっと検査をしてみようと思います今結果が出ましたネガティブかテスト、えー、一応ネガティブですネガティブなんで 受け行ってみようと思います。見つかりました。見つかりました。えー、っと、よい見たことです。アンティゲナえー、っと出国証明書が使ってないです。あ、そうなの。ね、あじゃあダメだ。えー、っとじゃあ PCR か。竹の子クリニックがあるので行ってみようと思います。 タケノコクリに来たんですが抗原検査はできないそうです。入ったの <ing> 病院でですね、検査を受けて帰ろうとしたら、雷とカフェ雨、すごいんで、病院のカフェでちょっと時間潰してます。や、ね、ランロナ。 に部屋に戻ってきましたちょっとね食欲がないんでおにぎりとどら焼きを買ってきましたでもちろんビールも買ってきました、えー、5時なんですけどちょっともう飲んで寝ようかなと思います ちょっとまだ声が枯れてる感じがするんですねガサガサっていう感じですね、えー、おはようございます、えー、今日8月13日の土曜日なんですが、えー、寝てる間にですね昨日受けた PCR 検査陽性っていうメールが来てですね、えー、かなり困ってますで、昨日その病院に行く前に抗原検査を そのクリニックキリニック キ, キリニックじゃないクリニックって読むみたいなえー、っとキミアファーマーっていうクリニックで受けたんでそれがネガティブだったんですねで、えー、っとその証明書を持っていって今日本の書籍に書式に書いてもらわないかあの交渉をしてきます朝8時です まだお店開いてないんですけど、えっと昨日のクリニックにえ陰性証明書を書いてもらおうと今から向かうところです。まずあの英語のを見せるかインドネシア語のを見せるかちょっと迷うところなんですね。インドネシア語のを見せてなんかイチャモンつけられたら嫌なんでとりあえず英語のを見せてこことこことここに書い書いてくれっていう風にあの。 言おうかと思ってます<笑>えっと8時13分残念ながらまだやってないですね何時からだ9時からか失敗しましたちょっと焦りすぎましたまた来ます、えー、今ですね XOS メディカっていう病院に電話して抗原検査は受けられるんですけどなんか日本語で話してくれてですね、えー、日本は PCR 検査じゃないと ダメじゃないかって言われてあの新しい日本の証明書をメールで送ってチェックしてもらってる状態ですもう9時になるんでさっきの病院に先に行ってこようかなと思ってますなんか本当に病院巡りしかしてないインドネシアですね、えー、再度病院に行きます神頼みですねこれこれで帰ってくれなかったら どうしようかなとかっていう感じですやってましたね スタンプをしてくれてます。m スタン o c t o r y a d o c t o r y a y a o k a y l i k e e s y e s l i k e o k h o w much?Yes.Thank you, パパ… n o n o o k o k t h a n k you. Thank あ、新しいものを書いてもらってますライトセンキュージャスモーバーいやえーなんと取れました<笑>嬉しいです日本の証明書で最初ね日付日付があの本当は2022の8月12日って書かなくちゃいけないんだけど ではこっちらが12の8月の2022って書いたんで、もう一個紙を持ってきましてですね、えー、っと、マイ SOS に今から入れようと思います。いやーっていう感じですね。えー、12時外出します。なんかあのお祈りが始まったらしくてうるさいですね。顔つき、もう本当本当嬉しいんだよね本当に。 ちょっと今日は土曜日なんで、あと土日二日間ありますんで。ちょっとジャカルタ市街地を満喫してきをこようと思います。え、八月十五日ですね。一時、夜中の一時です、えー。無事帰れることになりました。特にね、あのー。熱があって、入国拒否とかってなんない限り大丈夫だと思います。結構戸惑ってます。 あの人たちとかって搭乗拒否なのかな。えー、前の人乗れませんでした。帰ってます。えー、前 SOS みしたら審査完了となってたんで OK ですねで<笑>チで、えー。チェックインできました。チェックインできました。もう笑ってます。次はどこに行くかとかっていうのをこう見てるんですね出ました。 今から荷物を送って<咳>身軽で帰ろうと思います。ちょっとなんか声が出ないんだよ、ね。